ますよ周りはもううまいっていうだけ入れて脳内が満たされるからもう一個胃袋が欲しいっ取、うん、り替えね取<笑>り替えたいんだけどて じゃゃん台湾の締り、ちなみに<笑>タイムスケジュールは、2時に一番問い越してるので、なんか体験でやろうかなと思ってるのが、まあ、台湾シャンプー、うん、なんか見た俺の写真とかで、ーっとかなーってうーーーーーーーーーーーーーーーーーー い<笑>いーシャンプーマ<笑>マッサージマッササジジ<笑>これ足の裏の裏角質うリゴリでないのかな本当なの めっちゃ好きであ優いいよねとあと耳かき専門店でもあって耳かき40年やってるおじいちゃんがすごいやんもう絶対これ目丸なってるからこうレンズで<笑>なんか奥のあるビタオうこの辺をちょっとまあどれかもしくは2つぐらい時間があれば髪の毛長さ的なところ 何か私、あな<笑>でたもしれれのるかしたら階層工事してる可能性があるから。 やっぱり良くあることなのかもしれないそういう日の可能性もあるしあな、うんえっと、たここは言ってたけどましに昨日はね、変換処理じゃない外装凸子に当たるってなかな か, いかないなかなかないシネパって360ギリじゃないちょっと我々のタイルで引いたら営業再開だから行きづらい実は私そういうところあるんですよえっ前かえ引いた もかもしれない。4人中1人が持ってるもんね。応援にあたる節があるん、ね、あるんですよね。結構友達と遊びに行くと、カフェはたま臨時休業だったり。<笑>お好み屋さん、お好み焼き屋さんに行ったら、前、うん、日は全然1人で潰れたばっかり。<笑>あまじか<笑>そういうのがあるから、あちょっと。これ私のせいかもしれないって呼び込んでるな。<笑>呼び込んだ可能性がある。配送工事<笑> あ, ありがとうございます。 やばいあー、まあまでもまだまだまだまあああ人のパワーを発揮してててるるわわけね、ね今今日日日<笑>、ね、日は気<笑>させててて日日日れせ一でも今日でで切ずも終わりにしし毎っっちちゃうとちょっとなんかし、ねね、<笑>たらいいんじゃないですげえ場合かもしれない。<笑><笑><笑> 細、ね、細かい足そ足そう足細かいね足けどちょっと頸動脈押さえてる感じがし<笑><笑>て申し訳ないけど、な<笑>んだろうね、お、ね、フかな頭からいく あれだわ、生地だわ。あ、生地だった、えー。なるほど。もちもちしてる。何か混ざってるんだろうね。着色料じゃないですけど。も な, な, なんだろうね。特に何か味が変わらないけど。ただ食べれるんとわかったんで、食べます。 何の顔で<笑> す, す, すかをやっったででですすす汚ししいいままあ、あ、あ、あ、あ、これここれれれれ前に汚れてりり<笑><笑><笑><笑>おおぼぼはないんですけど なんん。です。すすすいいいいませんいやでも全然ごごさっきのすごいみんな疲れた表情からなんか<笑>。<笑> するよね。なんか元気になったもん。うん、元気になったなんだよね。そんな感だよな。<笑><笑>乗ってみる？やばい。バスに挑戦しましょう。うお腹が満たされたもんだから。でも石本町りやすいじゃん。あ、そうなの？これどうや？どこまで行くかみたいな路線図ないの？ 6時4分にんで、ね、1503は到着する、ね、ん で,、ねあれのなんでね、すよ。 そう、よく分かったねあ、これなの、うん、そうだよ疑ってたんですけど、台湾だとそんな珍しいやつなかったのって思って違うかなってお店に書いてあったあー、なるほどね真珠で食べてたソースです、はい、これはジャージャー麺。これはまた違うものです違うんだはい一、えー、あんまり食べた い, い, いあとこれとこれとこれでビンゴだワピンビンゴ 正論なって2つしてない論すけどまだ2つ<笑>ですよ。<笑>